演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら淡路鶏のたたき軽い桜スモークというものを食べたいと思いますこんな風になってるんですねさっきの豪華な写真はあくまで参考ですからね調理例ですからねでもこのままでも十分お食べられる美いしいものやっていると思います こういうの食べるのが久しぶりあでもなるか結構お昼ファミリーマートの後にやつ食べてるしなどんな感じなんだろうでは本来ならこれスライスとかするんでしょうけどもそのままいっちゃいますねこういうのかぶりつくのが好きなんですよねそんな感じはどうでもいいから早く増えてではいただきます あれ、解凍がーと思ったら、そういう商品なんですね、これ、本当に美味しいです最初に食べたときは、ちょっとシャリっとしておいて、あれ、まだ解凍が甘かったかなと思ったのですが、食べ進めていくといい、そのシャリシャリした音と食感の音とに、鶏肉の旨味が口の中にぐわっと広がってきて、とっても美味しかったです。 桜の香りとかそういうのはそんなにしなかったですねなのでそこを楽しみにしてしまうとちょっと違うかもしれませんでも鶏肉が好きな方はぜひおすすめしたい一品でした食べ応えもありますし本当に大満足でしたのでこちらの点数とさせていただきますそれでは一瞬よすっとほどっこい早いほど早くすぎたんでしょうねきっとでも早く温かくなってほしいかなと思う人にはいいかもしれません